皆さん、こんにちは。今日も私のチャンネル見に来てくださってありがとうございます。えー、写真家、タイムラストフォトグラファーの成沢です。本日もよろしくお願いしまーす。えー、今日はですね、こちら、Vixen から発売されました極軸微動雲台 DX。まあ、ここにも書いてある通り、極軸微動雲台の決定版とありますけども、えー、その名に恥じない商品となっております。 これすごくいい商品なので今日これをデレビューしていきたいなと思います<音楽>、えー、私あの元ビクセン社員 だったんですよね今年の3月まで勤めていたんですけども今日は完全ユーザー目線でレビューをしたいなと思っておりますこちらが実物ですでまあこれがどういう商品なのかちょっと見ていきましょうこの商品なんですけど裏が8分の3インチと4分の1穴がついています国内規格ドイツ規格どちらにも対応してますよっていうことと ここの部分にアダプターがあって、それを外すと、ビクセンの AP、APPTL130 三脚などの天体望遠鏡の三脚にも取り付けが可能です。じゃあこの三脚をね、立てます、はい。で、特徴としてはですね、二つのフリークランプ。えー、ここをまず緩めると、水平ですね。水平のフリークランプが、こんな感じで。 360度回りますで。こっちのクランプネジを緩めると、こっちですね。だいぶ可動域が広いです。ここで、このネジをこうこうこう押し引きすると、上に動いたり、左右に動いたり、こちらは。 ポータブル赤道 着, です、ね、赤道着を使うときに必ず北極星に合わせるっていう作業が必要になるんですよで北極星を合わせるときにこういうふうにやっていくんですけど例えば赤道付近海外の赤道付近だと 0度ぐらいですし、こういう感じですね。関東だと、だいたい34度ぐらい。で、北海道先だ四43度。それこそ、アラスカとかに行くと北極星がもうほぼ真上に近いような状態になるんですけど、そういうのがセッティングしやすいように、世界中のどの地域に行っても、 うういうセッティングしやすいようにこうフリークランプで動くようになってますで、締めたら細かいところはあとはここでこう追い上げていくとこの微動雲台があるかないかで違うんですよこっちは軽くてもいいんですけどこっちはそれなりにしっかりしていただかないと厳しいんですねこっちは重くていい多少の重さは必要です、まあ、特に使い方といってもシンプルな商品なので こんな複雑なものではないんですけど、じゃあこれ使ってどういうことができるのかっていうのをお見せしたいと思うんですけど、まずこのトップのこの上の部分ですね、えー、トップのここがですね、こういうふうにアルカスイス規格になってます。なので、ポラリエ U なんかは、この下がこうアルカスイス規格になってるので、こういうふうにですね、もうストレートについちゃうですね。で、えっ、ー、と、 お持ちのまあ他社の赤道儀とかポータブル赤道儀があっても、まあ、下の方アルカスイスのプレートとかつければ、えー、くっつけることができますでこの先にカメラをつけるわけですけども、まあ、ちょっとねこういう背の高い雲台の方がいいと思いますカメラをつけるということで ホラリエ U で使う分には非常に相性がいいですよね。とっても相性がいいです。で、強度的にはどこまでいけるのっていうのは非常に難しい質問なんですけども、望遠、望遠レンズを乗せた時ってこう、両端のこの作用点の荷重があるじゃないですか。で、この長いものに振られてしまうと、やっぱり、えっ、ー、と、こういう小さめの機材ってすごく苦手なんですよ。まあ、ここが、 大型の赤道儀のように大きくなっていけばそういう長い望遠鏡とかレンズを使った時でもその振られないというか標的に、えー、余裕が出てくるので撮影するには問題ないんですけどこういう小型の機材に対して長いものっていうのが結構苦手なんですよね割とよくセミナーでは3、パー使えるんですかって聞かれること多いんですよ 300の F2.8 なんですけども3パー、私試したんですけどいけないわけじゃないですね30秒はなんとかいけるんですけども1分だとちょっと厳しいなっていう印象がありました、まあ、なので32パークラスを使いたいなっていう人はビクセンで発売されているあの AP フォトガイダー望遠撮影セットっていうですね最初からその望遠の、えー、そのクラスのレンズ32パーとか タムロンさんとかシグマさんの1百五十5 0 600とか、そういうのを乗せることを想定にしたようなですね、セットがもうあるので、そっちを買っていただいた方がいいと思うんですよね。で、まあ、こっちをじゃあ使う人はどういう人かというと、えー、もっと短めの望遠レンズって言えばいいですかね。代表的なところで言うと、ビクセンの FL55SS っていうすごい評価の高い、えー、3 0 0ミリクラスの天体望遠鏡があるんですけども、 それを載せた図が、まあ、こんな感じなんですけどもこういった機材で撮影するにはすごく相性がいいと思います小型軽量でポータブル性に優れていて、えー、遠征先でも手軽な望遠撮影が楽しめるっていうところでそういう短めの望遠レンズっていうのがすごくおすすめですねこれ実はポラリエにも使えるんですよ星空<笑>ドラウンラポラリエですけどねこれ結構持ってる方多いんじゃないでしょうかでですね使う時は クランプこれを90度回転します。えー、これネジで六角レンチ最初に付属しているのでこの六角ネジを取ってで90度回転させますこの緩むとおかしなことになるのでガッチリこういう感じになりました。90度 この向きを変えただけですね、はい、で最初にこういう L 字ブラケットが付属しますクイックリリースアングルプレートっていう商品なんですけどこれをポラリエの底につけます私のおすすめはこっち向きですねでこれもここが10円玉とかでこうねじれるようになってるのでしっかりと埋めてください これを取り付けたらこのままはいセットするという感じです要はですねこれ L 字になっているので引っかかるんですよ三脚ネジだけだとぐるんと回転しちゃうので、えー、これ L 字ブラケットをかませることによって滑り止めストップ防止になりますカメラをつけるのはまあ 同じですね。はい。ネジというネジをこう締め付けてですね。これだいぶがっしりしますよ。はい。かなり丈夫ですね。こういう感じですね。でこれですね。まあ、これでもいいんですけども、こんな使い方できるんじゃないかなっていう使い方を一つお伝えしたいと思います。これをこう設置する。縦に設置するっていう。 ね、で一応こう北極線の穴とかも使いますんでこうするとこの使い方ができます、えー、これさっきと何が違うかというとパラリエってこうカメラの形をしてるので、えー、右と左とこう幅が違うんですよなのでこういう風にですね南側南側にこういう風にですね縦構図にしようとした時に、えー、カメラ あの横幅があるので結構このレンズが干渉することが多かったんですけどこういうふうに縦に設置すればこっちでもそうですしこっちでも同じく縦構図の写真が狙いやすくなりますまあベストはこういう L 字ブラケットをつけて、えー、クイックリリースアングルプレートビクセンのものでもいいですこういうふうに同軸で縦構図にするのがいいんですけどね本当はね、えー、こんな裏技セッティングも いろんなメーカーに使える微動ナ転じゃないかなというふうに思いますはいまあでもこうポラリエ U につけるのがやっぱりこうしっくりきますかねすごくしっくりきますねはいかっこいいですね今日はこの辺の商品紹介だけしようと思ったんですけどなんかあれですね後日こっちの赤道儀の使い方とかそういうのもやった方がいいかなと思うので。 そちらはまた後日、えー、動画を作ってアップしようと思います今市場にある商品を見渡してみるとこれがねマンフロットの410っていうやつですこれギア雲台っていうやつですねギア雲台っていうのがこう今と同じような感じで微調整が効くってやつなんですけどギア雲台って結局ギアとギアが噛み合わさってるだけなのでだんだん るくくなっててんですよガタガタきて特に天体望遠鏡とかあのカメラのレンズ望遠レンズのように上に乗せるとそのギアの噛み合わせが結構きつくなったりして、えー、だ, んだんだんだんガタが出てくるのでこ こ, こうペロッとめくれてますけどもこうめくるとこれ中から六角レンズっていんですねはいなので緩んではここ閉めて緩んではここ閉めてってやってたんですけどやっぱり限界があって、えー、こう横から 微調整はできるのはもちろん、よからこう、ネジでね、こう止めるタイプじゃないと厳しいんだなっていう、天体写真にはちょっと厳しいんだなっていうイメージがあります。で、ビクセンで前、以前、これが発売される前、こっちですね、この微動運転が発売される前に、発売されたのはこっちですね、こっちの DX じゃないのビの微動運転ですごく使い勝手がいい商品なんですけども、小さいので、強度的にちょっと弱かったんですよ。 で、まあ、ポラリエ専用っていうのもありましたしねここにいろんなものを載せていくとここの負荷がちょっと過剰になっちゃってなかなかいい写真が撮れない追尾エラーになっちゃうっていうものですねでこれはですねケアステックさんっていうところで発売していたえ微動雲転これすごくいいんですよこれもう生産完了なんですよ という感じです、ね、であとスリックさんでも微動雲台1個出てるんですけど私持ってないんですけどすごく小さくてそれも使いやすいんですけどやっぱ小さいんですよねなのでもっともっと乗せたいなって思った時にちょっと足りなくなってくるっていうところで曲、えー、軸微動雲台ってどれ使えばいいのかなっていうのが結構私も、あのー、そうこと天体写真星夜写真始めた時に結構悩んだところでしたね。 でこういった他社の商品を見ていくと、だいたい相場が1万円から3万円以内っていう感じですかね。なんですよ。え共同的にはえ他社競合には実はないところっていうのが割と多いのかなという感じがします。今私いろんなところでこうセミナーをやらせていただく機会があって。 えー、それこそ形写真ののセセミミナナーーととかかタイムラんな中で天体写真のセミナーをやった時にですねいろんな人の質問を受けていろんな人からのこう機材とかを見たり聞いたりしてきたんですけどもだいたい初心者の方が天体写真うまく撮れないなって言ってる時って、えーまあ、そもそも撮影技術もそうなんであるっちゃあるんですけど、えー、機材に対して の, その使い方とかが ううまくでできててなないい方っていうのはまあほとんどなんどすね例えば赤道儀のまあ設定の仕方、精度もそうなんですけども気づきづらいところがこう機材の強度が弱くてたわんだりとかガタが出たりとかそういうちょっとした緩みとか星が点で撮れなくてブレてしまうと天体写真ってその露出時間が長くなってしまうんですね30 3秒、1分、2分、3分2とか でそういう長い露出時間になった時にしっかりとこの赤道儀の動きをしっかりこうキープするためにはここの追尾精度はもちろんなんですけどその他のところも頑丈でバッチリ動かないようにしておかなきゃいけないんですねなので結構そういう赤道儀以外のところでちゃんとできてないことで写真がうまく撮れないっていう悩み相談というかそういう 場面を見ることが多かったです今そのうまく撮れないんだよねってなんか追尾精度が良くなくてっていうのがあったらもしかしたら赤道儀のせいじゃなくてこっちの分台とかその他のパーツのせいなのかもしれないもしかしたらこれ使ったらね今悩んでたことを一発解決してしっかりと撮れるようになるのかもしれないです、まあ、今まだコロナウイルスの影響で 外出がしづらい時期だと思いますけども、とりあえず38、7都道府県でしたっけで、えー、まあ解除が解禁されるということで、地方にお住まいの方は、えー、こういった星の撮影もしやすい環境になるのかなというふうに思います。まあ、私は埼玉県なんてまだなんですけど、そういう厳しい状況が続いてますけども、もうこういう商品がズバリされましたので、えー、これをきっかけにですね、えー、ちょっと、ちょっと、 制約が解けた方は、えー、3密を避けて0密で撮影に行ってみてはいかがかなと思いますちょうど梅雨前で、えー、ちょうど新月期に入りましたしまだ今月の撮影のチャンスはあると思います明け方はスワン彗星も来てるしね極軸ビデオ運河 DX、えー、お試しいただければなと思います、えー、それではまた今日はここまでで次の動画でお会いしましょう、えー、さよならバイバイしたっけね